木の葉をまとめて簡単に貼る方法をご紹介しますたくさん作った木の葉を1枚ずつ貼るのは面倒です何枚かつないで一度に貼れるようにしましょう画用紙やハトロン紙を1、2センチの幅に切りますそこに糊をつけて枝先になる方の葉から少しずつ重ねて貼っていきます これは表と裏から見たところです落ち葉は刃の向きをランダムにして貼ります飾る時に間違えないように裏に落ち葉と書いておきましょう舞い散っている葉っぱ用に1枚ずつ紙を貼ったものも用意しておきましょうこれをたくさん作り飾る時まで袋や箱に入れてしまっておきます 飾るときは、まず枝先から貼っていきましょう。枝先に連ねた葉っぱを置いたら、一番根元の葉っぱを少しめくり、画鋲が見えないように留めます。そして、先から2番目の葉をめくり、一番先の葉の根元に画鋲を留めます。一度に何枚も貼れるし、画鋲も隠れるので、 早くきれいに飾ることができますランダムに貼った落ち葉も同じようにして画鋲で留めます一枚ずつの葉っぱは裏の紙に画鋲をつけておき葉の上から押すと留めやすいですみんなで作った葉っぱを全部貼ると葉っぱだらけになってしまいました ちょっと多すすぎますねこんな時は少し後ろの風景が見える程度に減らすといいでしょう減らした葉っぱは作品を飾った壁面の端などに貼ってより秋らしくしましょう10月から11月にかけてだんだん葉っぱを減らしていくと秋が深まった感じがして趣があると思います